前回とは多少違いドローンに直接仕掛けをつけてみたりより深いところに仕掛けを落として実際にロットワークと比較しながら撮影をしてみました前回の動画をまだ見ていない方は是非上のリンクから動画に飛んで見てみてください 以前の動画のコメント欄でですね皆さんからコメントいただきまして少し仕掛けを改良して今回はその仕掛けでですね撮影に挑んでみましたパイプの上部に切れ目を入れてパイプと天秤の 付け根の部分でハリスと針のついたアスリートキスを簡単に変えれるようにこのように仕掛けを改良してみましたこのようにドローンに自作の竿をつけてプラスその先に前回作った自作の仕掛けをつけています 同様に餌は青い染めの一本掛けですそれではぜひご覧ください今回動画を撮影した場所は比較的障害物の少ない砂地になっていました水深は約 20から3 0 ー, ーぐらいの範囲で陸からは7 0 8 0 ー, ーぐらい離した場所の深い場所での撮影になります撮影しやすそうな場所を探して少し移動中です 天秤が少し引っ張られてしまいしっかり天秤が自立していません 場所を変え、撮影方法を変えてみました。仕掛けをキャストしその横からドローンで追従していくように撮っていきますいかがでしょうか少し遠目に見えてしまうかもしれませんが磯目が地面につかず宙に浮いているのが見えますね 仕掛けはこのように一定速度で間引いています意外だったのは天秤が左門を乗り越えているかと思いきや左門をこのように通り抜けているのがこの絵から見れて取れます 針と餌は天秤とは違い宙に浮いているので、寝掛 か, かりの心配がなさそうです。最後に後方から魚と同じ視点で見てみましょう。 天秤をしゃくらずに横に間引いているだけですがこのように磯目が宙を舞い踊るようにアピールしているのが見れます少し近くに寄ってみましょう。 以前の動画でコメントでいただいていました人手や毛虫の対策にもなりそうですねいかがでしたか 今回魚の姿はありませんでしたが自作の仕掛けが実調においてよりリアルに水中の中へ撮れたかと思います前回の動画のコメントのアドバイスによって今回仕掛けの改良ができそのおかげでハリスの交換のスピードが上がり効率が非常に良くなりました また今後市販の仕掛けでどう動くかを今回と同じように撮っていきたいなと思っておりますドローンに差をつけその先に仕掛けをつけるこの釣り方取り方を今回実践ができたのでキス釣り以外にもこのドローン釣りでいろんな釣りを挑戦していきたいなと思っております ぜひ皆様のチャンネル登録プラス高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。